羽生結弦さん、スターズオンアイス、全3公演に出演。プロ転校後は初めて、宇野坂本らと豪華共演。フィギュアスケート男子で、冬季五輪を2連覇し、昨年7月にプロ転校した羽生結弦さん、28、が3月末から4月にかけて行われるアイスショー、スターズオンアイス、に出演することが決定した。20日に主催者が発表した。 羽生さんがこのアイスショーに出演するのは2021年以来で、プロ転向後は初めて。大阪、横浜、岩手で行われる全公演に出演する予定となっている。また、主催者は羽生さん以外の出演スケーターも発表。現役の男子選手は、昨季世界王者の宇野昌馬25イコールトヨタ自動車。 今季の世界選手権に宇野と共に出場する山本聡太23イコール中京大、友野和樹24イコール上野芝スケートクラブのほか国際スケート連盟、愛数公認大会で史上初めてクワッドアクセル4回転半ばジャンプを決めたイリアマリニン、米国、だがなお連ねた。一方、 女子は北京五輪堂メダリストで、昨季世界女王の坂本香織22、今季グランプリ GP、ファイナル女王の三原部位23、イコール共にシスメックスイコールらが出演。 ペアで今季の GP ファイナルと市大陸選手権を日本勢として初制覇したペアの三浦里来21、木原龍一30、組イコール木し下グループイコールも演技を披露する。 今年のスターズ・オン・アイスは大阪公演が3月30日から4月1日に大阪深戸間市の東和薬品ラクタブドーム欧州公演が4月3けら5日に岩手県欧州市の欧州市総合体育館 Z アリーナ横浜公演が4月6けら9日に横浜市の横浜アリーナで開催される詳細は公式サイトを参照中日スポーツ サービス精神旺盛なのかなマイケル・ジャクソンが単独ドーム公演の直後に小さいフェスに参加したらあれってなるのに近いかなファンはドーム制覇とかの方が喜びそう。